皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之でございます、えー。タイミングがすっかり遅くなってしまったんですが、こちらのカメラですね。これ、パナソニックのルミックス DC-S5 っていうカメラなんですけど、今日ね、これのレビューをしたいと思うんですよ。これ、私、去年の9月に買ったんですけど、まあ、それからちょっと仕事が忙しくてですね、レビューやりたいなら や, やりたいなとか思いつつも、ずーっとズルズルズルできなくて、今に至っております。 しかも発売から2年ぐらい経ってるので、今更かよっていう感じがあるんですけど、最初にお伝えしとくと、このカメラ、動画機、写真機として、私大変満足します。めちゃめちゃ満足してます。すげえいいカメラだと思う。ただね、じゃじゃ馬ですね。めちゃめちゃじゃじゃ馬です。なんでよっていう仕様のところがあって、そこを理解しておかないと、このカメラでいい作品は撮れないです。なので、今日私が経験した、なんでよっていうところと、このカメラのいいところ、 えー、全部紹介したいと思いますそれではいきましょうパナソニックのルミックスの DCS5、まあ、こちらのカメラはフルサイズの一眼カメミラーレスになりますね数少ないですよこう持って グリップした瞬間にあいい写真撮れるかもっていう風に感じられるカメラこれねすごいビルドクオリティというかボディが堅牢でめちゃめちゃこう持った感じがいいんですよまあ自分の手のサイズに合ってるってだけかもしれないですけどあのこのカメラの星空写真、えー、成形写真を撮った時の適性についてはカメラの北村のシャシャっていうサイトがあってそちらでガッツリレビューしますこういうこっちこういうやつですねで概要欄にもリンク貼っておきますんで 実際これ撮った写真とかノイズレベルどんな感じなのよって細かいこと知りたい人はそっちの記事を見ていただけると助かります私ね感度12800で撮影した時のそのノイズレベルっていうのをいつも気にしてるんですよ今まで使ったカメラね私が使ったカメラの中で感度12800で一番ノイズが少なかったのはキャノンの EOS6D なんですよもうあれを超えるものは、えー、GFX100S ラージフォーマットになるしかないんですけども 6D 以降もカメラは発売されて新しくなってますけど、追加でいろいろな機能がついて便利になる反面、交換の性能は落ちているっていうのが正直なところだと思います。ただ、このカメラは、その EOS6D のノイズレベルに匹敵します。自分の中ではね。交換の特性がね、ノイズが少ないっていうことに、プラス画像処理がしやすいかっていうことも大事だと思うんですけど、このカメラね、めちゃめちゃその画像処理もしやすいカメラでした。すんごいしやすかった。だから、 あの、成形写真を撮るカメラとしてはもうピカイチだと思っています。で、今めちゃめちゃ褒めましたけど、えー、最初に言った通りですね、なんだよそれっていう仕様のところがあるんですよ。もしね、この動画を見て、あパナいいんだって思って、ルミックスいいんだって思ってね、えー、じゃあ俺も買うわって買っちゃった人が後で困らないように、ちゃんとこの動画で悪いところっていうか注意点も紹介しておこうと思います。 星の写真の撮影するときって、その、液晶モニターなんかに星を入れて、そこを拡大して、それでマニュアルフォーカスするんですよね。ピント合わせのしやすさっていうのは、その液晶モニターの見やすさ、美しさだったりとか、拡大率っていうところに左右されるんですけど、このカメラね、パーフェクトよ。まず、拡大は、まあ、ここのボタンかなこれ、特になんか割り振るとかないと思うんですけど、このボタンはそこで、ここの十字キーでこう、動かすっていうのができるんですけど、 拡大率は20倍までいきます。これは 20, 20倍までいきます。ねただね、これね、こっちのボタンで操作するのってあんまり操作性良くないんですよ。液晶モニターでも操作するのがいいです。こういうふうにピンチイン、ピンチアウト。ほら、これでもう20倍いきました。こういくううと。できます。でね、あの素敵だなと思ったのが、こういうふうに、えっ、ー、とね、 聞いいいたた状態でやった方がいい、ね、うが、ん、ね、はい、この状態で液晶モニタータップするとほらほらほらフォーカスエリアこう指についてくるのしかも動きめっちゃ細かくないですかこれねすごく素敵ですよ他のメーカーのカメラとか使ってるとそのまあ星をど真ん中に入れピント合わせしたいのに液晶モニター拡大するとちょうどなんかそのカーソルの何動きのちょうど間で<笑> えー、星がど真ん中に来ないとだからそういう時も構造を自分でずらすしかないんですけどこのカメラはそういうことないですすごく細かくこういう風に動いてくれるのでだからねあの構造をわざわざずらして星を真ん中に入れるっていうことは一切しなくていいですねで液晶モニターつながりで言うとライブビューブーストですね成形写真を撮影する時って、えー、真っ暗だから風景が見えないんですよだから一枚一枚写真を撮って 写真を確認しながら構図を決めていくっていうことなんですけどこのライブビューブーストモードがすごく優秀でございますソニーでいうブライトモニタリングっていう機能だよねモード1が通常の撮影で使う感じかなブーストモード2にすると風景の両線とかが見えるのであの構図合わせがめちゃめちゃしやすくなります私は、えー、このなんだろうもう FN 設定で割り振ってってどこだっけ あったあったあったこの FN ボタン設定っていうところに行くとほら、えー、各種ボタンにいろんなものを割り当てれるんですよこうやってねで私この FN15 このダイヤルの下を押すと、えー、ライブビューブースを切り替えられるっていうふうにしてますでマニュアルモードにして、あのー、プレビューモードを常時プレビューじゃない状態にしておくと、まあ、常時プレビュー大事なんで後でちょっとお話しますよねこの下のボタンをこう押すとこライブビューブースモードに モーオフとふだんの撮影ではあのオフとかにしといて、えー、と構図を合わせるときはモード2にします。はい。液晶モニターがかかるなります。で、星のピント合わせとかをするときは1かオフでやってるかなうん。ライブビブーストモードを2にするとちょっとね、 ちょっと構図の中 の, その動きってもっさりするんですけど多少フレームレート落ちるんでしょうねだからピントリングを回した時にそのピン星の大きさピントが合ってる範囲っていうのがちょっとついてくるのが若干ディレイがある遅くなるっていうんですかねなんですけどオフかモード1にしておくとそれがちゃんとぴったりとリアルタイムでついてくるようになるのでピント合わせの時はブーストモードを使ってないですで構図合わせの時はブーストモードを2にしてますこれすっごい便利なので 5月用ください、えー。ライブビューコンポジットについてちょっと説明したいと思います。ライブビューコンポジットっていうのは比較名合成のことでこう星を線にして表現するっていうやつですね、えーと。これは注意点があって、ここにライブビューコンポジット撮影っていうのがあります。今、えー、こうするともう撮影こう開始ってやってシャッター切ったら撮影ができるんですけど、これね 電子シャッターだとできないんですよ。これシャッターをたくさん取るタイムラプスとか、その比較名合成の時って、えー、電子シャッターで切りたいなって思うんですよ。シャッターに負担がかからない。プラス、ミラーショックによるブレとかをなくすためになんですよね。ただ、電子シャッターにすると、ほこうグレーアウトしちゃうの。グレーアウトしちゃ使えないです。だから、必ずメカニカルシャッターじゃないと、使えないです。っていうのが注意点かな。 ただ、この機能ついてるのすごくありがたいので、この電子シャッターかどうかっていうところだけ注意ですね。で、もう一個言うと、これね、パナソニックの独特の操作方法なんですけど、インターバルコマ撮り撮影、要はカメラ内インターバル撮影でタイムラプスが撮りたいよっていう時に、これで撮影をするじゃないですか。で、普通のカメラだと、ここで設定して、よし、じゃあ撮影やるぞってなったら、 撮影でできるんですけどこれでシャッターを押してもねインターバル撮影は開始しないんですよえって思うんですけどここにねダイヤルがあるじゃないこれねパナソニックの独特の操作感なんでちょっと要注意なんですけど要するに左手でこう操作して設定したものを右手のメニューで詳細を決めていくっていうことらしいんですよねえっ、ー、とインターバル 撮影このカメラでタイムラプスとかをやりたいなっていう時はまずこのダイヤルをこれこれにやりますそうするとほら出てきたでどういうインターバル撮影するんですかっていうのはこの右手のメニューからここからいろいろ決めていくっていうことなんですよねこれ結構注意ですねだからセルフタイマーの時もこっちで セルフタイマー2秒とか10秒とか選べるんですけど実際これで選んだところで撮影でセルフタイマーは適用されなくてここでセルフタイマーのボタンにしないと、ま、セルフタイマーの文字が出てこないんですよっていうのが注意ですねこの独特な操作感左手と右手をこう組み合わせてやっていくようなところがありますここからちょっと残念なところもちょっと入ってくるんですけどややこしいなと思ったのが プレビューモードですね。常時プレビューっていうのがあるんですけど、えーと、これをね、使い分けないとびっくりします。普通のカメラってどこもそうだと思うんですけど、こう、今ね、露出をシャッタースピード変えてます。シャッタースピード変えると、こうやって液晶モニターに、ね、反映されるじゃないですか。まあ、当然のことながら、これシャッター切ったら、この液晶モニター映ってる絵が、実際撮れますよっていう。まあ、これ当然なんです。当然ですよね。 まあ、マニュアルモードの話ですけどね、例えば、まあ、こういう風に液晶モニターがこう表示されてるからこのまま撮れるんだろうなと思ってシャッター切るとえなんか<笑>めっちゃ暗いんだけどっていうことになったり逆のパターンもありますよね、まあ、こういう風に映るんだと思ってシャッター切ったらは真っ白なんだけどみたいになるんですよ。これねめっちゃ注意で これの解決策は常時プレビューっていうモードになります。メニューで行くとね、えーと、ここにあります。ここにあります。常時プレビュー。これがオンになってるかオフになってるかっていうのは結構大事なんですけど、私はこれをね、ここのボタンにも割り振ってます。FN 設定してるんですね。この FN 設定で、ここ。 FN2 っていうところ、この、この部分ですよね。ここのところ。ここに私、私常時プレビューを割り振ってるんですけど、これ、この設定おすすめです。こうすると、常時プレビューがオンになっていれば、ほら、液晶モニターに露出値が反映されます。はい。なので、これシャッターを切るといいです。ただ、 成形写真、夜の写真の時はこれ、オフがおすすめです。なぜかというと、常時プレビューをオフにオンにしていると、成形写真撮る時って、これシャッタースピードめちゃめちゃ遅くするじゃないですか。もう15秒とかにするわけですよ。そうすると、えっ、ー、と、これ、わかるかな今、シャッタースピード2秒、わかりやすくシャッタースピード2秒にしますね。で、絞って、ちょっと液晶明るく見やすくしますから。で、そ、シャッタースピード 3.2 秒にします。そうすると、 あれ液晶モニター動きついてこないですよね分かりますこれそう今ねこれシャッタースピード 3.2 秒なんで 3.2 秒ごとに液晶モニターに表示されるんですよで成形写真の時成形写真の時ってシャッタースピード10秒とか15秒とかにするじゃないですかそうすると10秒15秒おきにこの写真が表示されるっていうことになっちゃうんですよめち ゃ, めちゃ見づらいんですよねも う, こうピント合わせなんてできたもんじゃないだから あ成型写真の時は来、この常時プレビューモードをオフにしておくことをお勧めします。昼間の撮影ではこう常時プレビューモードをオンにしておけば、このどういう写真が、えー、今どういう設定になっているのか露出っていうのがこの液晶モニターに反映されるんですけど、成型写真の時はシャッタースピードめちゃめちゃ遅くするので、この常時プレビューモードはオフにしておくのをお勧めします。当たり前なんですよ。その露出効果が液晶モニターに反映されてるっていうのは当然なんですよ。 ある程度シャッタースピード遅くなったらもうそっから先反映されないじゃないですか他社はでもこのカメラは反映されるんですよだからねこのジョージプレビューのオンオフはえっ、ー、と必ず割り振って FN 接点割り振って切り替えながら昼と夜で使い分けていった方がいいですスローシャッターにするときは常時プレビューオフってことですねこれね最初分かんなくてねなんでよなんでよってはぁってなる人結構いると思うんですよえ、ここをペロッとめくるとね 端 USB-C 端子が で, きます端子でこっちが HDMI マイクロ HDMI 端子が、ね、マイこのサイズのくせにこのマイクロっていうのは、ね、ちょっと嫌ですねっていうのはまだよくてこっちなんですよ問題は、えー、この USB-C 端子で今時のカメラってここにモバイルバッテリーから USB-C ケーブルこうバンとさすと給電するじゃないですか要は 電池が切れることなく、こうずっと給電し続けて、シャッターを切り続けることができるんで、私みたいに長時間タイムラプスやる人とか、えー、こうやってね、ずっと動画撮るときとかってすごく便利なんですよ。なんですけど、えっ、ー、と、これね、PD に対応してないんですよね。給電はできるんですけど、パワーバッテリー、パワーデリバリーに対応してないんですよ。でそれに対応してないってことは、いずれ切れるっていうことなんですよ。でまあ、それはいいんですけど、 文句を言いたいたのは本体は PD 対応じゃないのにバッテリーチャージャーは PD 対応なんですよねなんでよっていうでなんでこれなんでよっていうかというと例えば今上についてるこのフジフィルムの XS10 とかニコンの ZFC とかねそういうエントリーモデルにももう PD って対応してるのがほとんどなんですよでもこれフルサイズで20万超えのなかなかお高いカメラエントリークラスではないです そういうカメラなにもかかわらず PD 対応じゃないんですよ。他社のエントリーモデルについてる機能がついてないんですか、こいつ。まあ、給電できるからまだいいんですよ。給電できない機種もあるので、給電できるからまだいいんですけど、PD は対応しようや。やもう、デフォルトの機能でいいと思うよ。もう USB 給電の PD 対応って。あとね、これも非常に文句を言いたいです。レリーズ端子。 それからマイク端子のことを触れておきますこのボディの右側をねペロッと巡るとこのレリーズ端子が出てきます、まあ、ここにレリーズを挿してカメラからちょっと離れた状態でカメラに触れずにシャッターが切れると、まあ、腰の撮影ではとても大事な機能ですよなんですけど文句を言ったのはこれの規格なんですよねまあメーカーによってはもう独自のものを作ってたりするんですけど汎用的なものってのは 2.5mm っていうサイズのピンジャックなんですよ えー、とこれも 2.5mm のピン弱なんですけどその 2.5mm のピン弱って三芯と四芯があるんですね線が2本入ってるのが三、えー、芯線が3本入ってるのが四芯です大体いいどこのメーカーもレリーズのケーブルは三芯を採用してますでもねこいつはね四芯なんですよこいつだけなぜか四芯なのだから、えー、この子のためだけに使うケーブルを用意しなきゃいけないんですよでね もう一つ文句を言いたいのは、こっちにね、マイク端子がついている。マイク端子。マイク端子がついてます。はいね、こっちは3 5ミリっていうサイズのピンチャクなんですよ。このマイク端子についても、三芯と四芯があるんです。でレリーズが四芯だったから、マイク耐震四芯なんだろうなって、同じなんだろうって思うじゃないですか。違うんですよ。マイク端子は三芯なんですよ。 あのね、な, なんこれすごい細かいこと言ってるように聞こえるかもしれないですけど、なぜ統一しないなぜ統一しないので違う企画にすると。で、こっちが四神だからこっちも四神だよねって思ったらこっちが三神っていう、なんでその人を騙すようなことをするのって、ぶっちゃけ思いました。だからね、統一してください。どっちか四神。いや、つかねです。どっちも三神ねえよ。こっちのレリーズも三神にしてほしい。だから、その、 他のメーカーの、あ、これ、あ、2.5mm のピンチャックだねとか思って、他のメーカーのレリーズ使えるんだなって 思, 思うと、もう失敗しますから。もう注意。ちなみに私は、あの、レリーズから入ってたんで、マイク端子も4芯なんだろうなって、4芯ぶっ刺して、動画撮ったら収録されてなくて、もう失敗しました。ね。気づいた時の腹の立つこと。というのが注意点です。はい。まあ、今時のカメラって、絞り優先でね、 感度オートにすると、シャッタースピードがたいその、えー、と30秒とか20秒とか、要は絞り優先で成形写真が撮れるんですよ。でもね、このカメラはまだできないです。確かあの15分の1とかになって、それ以下のシャッタースピードにはならなかった記憶があります。つまり、ホーリーグレールタイムラプ ス, スはできないっていうことですね。まあそこはでもまあいいかな。 タイムラプスメインで自分も考えてないし、ただ何回も言うけど、フジフィルムの XS10 とかは、低輝度限界突破してて、絞り優先で成形写真撮れるからね。うん。そういうカメラが出てきるにもかかわらず、まだこれはできないので、まあ今後に行きたいかなということですね。これちょっと笑っちゃうんですけど、えー、ナイトモードっていうのが備わってます。はい、ありました。このナイトモードっていうのが備わってます。これつまり、最近なんかちょっと星とか、 あの夜景の撮影とか意識してるカメラは全部あの結構ついてるんですけど、でですね、これをオンにすると、液晶画面が赤くなりますよってやつですね。いいですよこの、ね。テキストとか文字とか赤くなって、要は赤い光っていうのは目の刺激が少ないので、え夜の写真、成形写真とか撮るときには見やすいですよねというものなんですけど、これね、ただね、笑っちゃうんですよ。これね、全部赤くなるんですよ。 これおかしくないですかなんで全部赤くなるの違うんですよパナソニックさん。我々がね、赤くしてほしいのは、この辺なんですよ。こういう文字を赤くしてほしいんですけど、写真まで赤くしてほしくないんですよ。だからこれで写真再生すると、写真も赤くなるんですよ。おかしいですよね、これね。でもそもそも成型写真撮るときって、これ液晶モニター真っ暗なままなんだから、あの何も映らないですから。 文字だけ赤くなってくれればいいんですよ。しかも写真見た時にやっぱホワイトブラウンズ今どんな感じかなって確認するんですよ。だから色は見たいんですよね。これちょっと使い物にならないないと思うのですね。まあいろいろ言いましたけど最初に言ってお伝えしますけどね、写真機動画機として、写真機動画機として私はこのカメラ非常に気に入ってます。掃除で気に入ってます。ただね、なんか今お話した通りりじゃじゃ馬というか なんでよみたいな仕様のところがあるんですよ。ここを理解しないと、このカメラ使った時に、このカメラの性能ちゃんと引き出せないので、今私がお伝えしたことを、えー、実際に、えー、参考にしてやってみてください。そうすれば、めちゃめちゃノイズレスな成形写真が撮れますよ、このカメラは本当に。ね、で、最後になりますが、星空動画の可能性についてお話したいと思います。えー、このカメラですね、感度が。 えららい上がるんですよ、えっとね、ほら20万4800まで上がるんですよ。で星空動画が撮れる設定ってあの最低でも感度16万で F1.4 が基本です。F1.4 でシャッタースピードが三十分の1とか十四分の1とか1 20分の1とかそのぐらいなんですけどそうすると滑らかな本当にリアルタイムの、えー、星空の動画天の川が撮れる目で見たような感じの天の川が撮れるんですけども。 その要件を満たしてですね、万で実際えこれで星空動画撮れるかどうか試してみましたそうするとまあ、こんな感じですね撮れるんですけどノイズが出ますねライブ配信の撮影とかではちょっと、えー、気になるのかなっていう感じはするんですけど後々作品化するときはですねダーク原産っていうのを使えば、あのー、使えるレベルになります ダークゲンんって急になんか天体写真用語出てきたんですけど一応天体写真のテクニックって、まあ、写真のテクニックですけど動画でも使えるものがいくつかあるんですよ、まあ、そのうちの1つがダークゲンんなんですねやり方はあのその感度20万 4800F1.4 のレンズをつけてシャッタースピードたぶん24分の1とかで撮影をしますとで次に同じ設定のままこういう風にボディにキャップをした状態でもう一回撮影してください そうすると真っ暗な動画の中に赤いアンプノイズだけが乗った動画が撮れます。あとはその2つのデータをですねダヴィンチ・リゾルブなりプレミアなりファイナルカットなりに落とし込んでレイヤーで重ねてですね、えー、真っ黒なそのダークノイズだけが乗った動画の方を減算ってやるんですよ。そうすると赤いアンプノイズが綺麗に 撮ることができますこうすることで作品ととして使えるるレベルになると思います今 の, その、えー、とお見せした「原産っていう項目ですけどそれで写真の画像処理ソフトにもついてるじゃないですかだからあこれがついてるってことは写真のテクニックを応用できるんだなっていう。 ふうに思思っていただいていいいいただと思うんですけど動画っていう観点になるとなぜだか急にその写真のテクニックが全部通用しないみたいな先入感があるんでえ決してそんなことはないよっていうのはこの動画を通してお伝えしたいなと思いますとまあこんなとこですかねえ以上になります、えー、やっと<笑>レビュー深掘りレビューができましたまあ何度も申し上げてますがこのカメラすごく気に入ってますこれからも愛用していきたいと思いますで えー、それと同時にですね、大変なじゃじゃ馬カメラであるのも間違いございません。まあそういうところもなんかね、可愛く感じてきました、私は。はい。えっ、ー、と、S5 ユーザーの方々、まあ星空撮りたいなと思っても、えー、撮ったことないとか、えー、チャレンジしてみたけどなんかうまくいかなかったっていうことの要因にはですね、私が今回紹介したうちの一つが改善策になるかもしれませんので、ぜひお試しください。はい。それでは、えー、また次の動画でお会いしましょう。 さよならバイバイしたっけねー。